アングリといった感想しか出てきませんねどうも、政治いろいろの学部です。目前に迫った韓国次議大統領。与党共に民主党候補のイ・ジェミョン氏は、現職のムン・ジェイン大統領に勝るとも劣らないほど、いろいろなことが見えていない人物ですが、 経済に関ししても音痴だった模様です。す。中央日報の記事を引用します21日に開かれた中央選挙管理委員会主幹の初のテレビ討論で与党共に民主党のイ・ジェミョン大統領候補が韓国が基軸通貨国になる可能性が高いと話したことをめぐりオンライン上で論争が起きている 新与党成功のオンラインコミュニティでは、基軸通貨発言がなぜ話題になるのかわからないとして、いい候補を擁護した。あるネットユーザーは、新型コロナウイルス事局を経て、家計負債比率がとても高まったので、他の先進国のように国の財政に負担を与えない線で、家計支援をすべきという意味だったが、討論をまともに見ていないようだと話した。 別のネットユーザーは、全系連の話を引用して、大統領候補の選で、可能かもしれないという水準の話ができないわけでもないのに、基軸通過発言にだけ食いつくとした。これに対し、保守志向のオンラインコミュニティでは、いい候補の発言を問題にし、これをパロディにした投稿まで登場した。あるネットユーザーは、韓国が 非軸通貨国にななる方法としながら韓国の地図にアメリカの正常期を合成した写真を上げた別のネットユーザーは家畜通貨国は可能ではないだろうかとしてボードゲームで使われるゲーム用紙幣の写真を上げた後12万ウォンは1牛肉に通貨を変更し家畜通貨として使おうとして茶化したこれに先立ち この日の討論でい、e、い候補は国民の力のユン・ソン・ギョル候補と国内総生産 GDP 比の適正な国債の比率をめぐって論争し国債通貨基金 IMF や国債機関は GDP 比の国債比率が 85% まで適切だという今はとても低く十分に追加で国債を発行する余力があると主張した これに対し、ユン候補は、非基軸通貨国の場合は、50から 60% を超えると厳しい。スウェーデンは 40% を超えて利率が上がり始めたと指摘した。すると、イー候補は、韓国は国際比率が GDP の半分にも満たず、基軸通貨国になる可能性が非常に高い。それだけ経済力の水準が高いと主張し、 国際発行規模を基軸通貨国を基準として計算すべきと反論した。見守っていたアン候補がイ、e、い候補に基軸通貨国と非基軸通貨国の違いを分かっているのかと尋ね、イい候補は当然分かる。韓国も基軸通貨国入りの可能性が高いというほど基礎体力が健康だと主張した。これに対しアン候補は 楽観的に見れば、韓国も発展すれば、基軸通貨国になれるが、今現在、基軸通貨に入っていないということが問題。財政運営は慎重で保守的にすべきと指摘した。E 候補はこの日、国際追加発行の必要性を主張しながら、国の負債比率の適当な線をめぐる議論になると、韓国も基軸通貨国入りする可能性が高いという言及を繰り返した。 討論後、野党では、イい候補の発言への批判を浴びせた。国民の力のイジュンソク代表は、Facebook を通じて、国の負債を解決するために、韓国を基軸通貨国にするという話を聞き、本当に胸が高鳴ると茶化した。国民の力のウォン・ヒリョン選挙対策本部、政策本部長も Facebook で、イジェミョン候補様、 韓国が近く軌軸通貨国になるってチェ・ベグン教授がそう言いましたかそうでなければ、キム・オジュンさんとして、二人の人物と共に皮肉った。選挙対策本部のチャン・イェチャン青年本部長も、いい候補は、韓国の負債比率が他の国より低い方なので、拡張財政余力が残っていると話した。簡単に言えば、負債より 多く払ってお金をさらに使うという意味。2019年にすでに非基軸通貨国中6位。2026年には非基軸通貨国中1位になることが見込まれ、国の負債問題は深刻な状況と批判した。議論になると民主党選対候補団は報道資料を出し、E 候補が言及した基軸通貨国入りの可能性は 全国経済人連合会が13日に配布した報道資料を引用したものと説明した。とのことです。いやー素晴らしいですね。実に素晴らしい人物です。ぜひともこの人物に大統領になってほしいものです。イー・ジェミオン候補は共に民主党に所属はしていますが、ムン・ジェイン大統領の売りではないと言われています。イー・ジェミオン候補は 2017年の大統領選挙時、共に民主党の公認候補を選ぶ党内選挙に立候補し、ムン・ジェイン大統領に敗れています。つまり、ムン一派ではなく、正当なムン・ジェインの後継者ではないのですが、その言動は、ムン・ジェイン大統領の師匠である、ノムヒョン元大統領と同じく、アバンギャルドな側面もあり、小型ノムヒョンと呼んでも差し支えないのではないでしょうか。 以前もこのイ・ジェミョン候補の主張と同様に、韓国は基軸通貨に編入できる資格を備えたとする中央日報の記事を引用した動画をアップしました。その時にこの主張をしたのは全国経済人連合会という団体でした。全国経済人連合会とは韓国の経営者が集う団体です。言ってみれば民間の団体です。 民間の団体が、韓国基軸通貨編入と言い出しても、まあ苦笑いくらいで済みますが、次期大統領候補が言い出すとなると、アングリといった感想しか出てきません。まず、基軸通貨という言葉の意味を全くもって吐き違えています。基軸通貨とは、その名の通り、基軸となる通貨です。国際間の貿易で使用される決済通貨であり、 各国通貨の価値基準となる通貨です。現在の世界経済においては、アメリカドルが基軸通貨とされていますよね。例えば、日本とオーストラリアの間で国際貿易がなされ、その決済通貨に日本円が採用された場合、日豪間における基軸通貨は日本円ということができます。このように、基軸通貨とは基本的には、 一つの通貨だけを指すことが一般的であり、基軸通貨国、非基軸通貨国という言葉自体がおかしいものだということもできるのです。おそらく韓国人が言う基軸通貨とはハードカレンシーのことを言っているんだと思います。ハードカレンシーとは外国為替市場において他国通貨と交換可能な通貨を指しており、現在ではアメリカドル、ユーロ、 イギリスポンド、スイスフラン、そして日本円を指すことが一般的です。イ・ジェミオン候補が言っていることを要約すると、韓国は非軸通貨国入りする可能性が高い。つまり、それほど韓国経済は安定しているという国際的評価を受けているので、国債をもっと発行しても全く問題がないのだということなのだと思います。平たく言えば、 国家債務をごまかすために、ウォンをハードカレンシーの仲間入りさせるべきであり、そうできると言っているわけです。イジェミョン候補は、経済音痴、非常識、現実把握能力の欠如と言わざるを得ません。ハードカレンシーになるには、その通貨の流通量が十分であること、国際的な銀行で換金が可能であることなど、様々な条件がありますが、 一番大事なのは発行国の政治経済が安定的で信用があることなのです。今現在も休戦協定中の国が政治的に安定的なわけがなく、わずか25年前に白旗を上げて IMF 救済を受けた国が経済的に安定的であるわけがありません。こんな簡単なことすら理解できないイジェミオン候補、愚民と群れである